今年も浦和パルコに行って、大宮盆栽マルシェ、えー、大宮盆栽村の各園から。売店を出します。出し ま, すまあ、その時は、まあ、パルコ内で桜フェスタというイベントの中で、テナントオープンするので。ね、各園2日桜出すと思うんですけど、うちはこのおかめ桜と。おかめ桜と。しだ、はい桜、あと、まあ、富士桜、ま豆桜も。うん、あの、出すんですけど、一応今回はこの2つをちょっと、私なりに。 はいえー、盆栽風にして見て買ったらどういうふうにできるかっていうのをちょっ と, や っ, と、えー、やってみようと思います大宮盆栽マルシェは3月の16日から21日までの5日間、はい、6日間6日間6日間です僕やカンタさんも大我君もいます大我君も売店でいますので、はい、ぜひ足を運んでください、はいしますはい、じゃあ今日は桜を、はい、じゃあもう早速簡単な 今こうやって見たときにやっぱり<笑>まあにぎやかなんですけど<笑>これ全部咲きますから下の先までにぎやかなんだけどちょっと う, う, うるさいまではいかないけどちょっと量が大きいのかな太さからしてタッパが大きすぎるようななのでもう割とカットしちゃってで今下からこういうふうに途中相関みたいな感じで枝が出てちょうど出てるとで、うん、はい。 これをちょっと総幹風にしてこっちに持ってきてで頭あとまあちょっとこの鉢でいきますけど、はい、それっぽくしていこうかなとうわか二、はい、番ぐらいかなこのとで二番なあ二ミリ、うん、この枝にでなるだけこういうのやるときもこの正面には針金が見えないように巻いてあげるのがいいですよね、はい、曲げたい方向にちょっとずつ曲げながら う食い込 ん, じゃうんでそうですね、はい、なるだけ針金が見えないようにするかかってる感じが少ないと思うんですよね、うん、そういうワンポイントですけど根菜やっていくならそういうところをちょっと気にした方がよりいいのができるんじゃないかであとはこれですねちょっと長すぎるんで、うん、もう元から切っちゃいます あ, それだけでであとはもうこれもちょっと正面に伸びすぎてると思うんで、まあ、こうやって引っ張ってもいいんですけどそいんないらんのやかなって思うんですよここでいっちゃおうおこれで完成完成<笑>、ね、この太さに対して大きさがちょうどいい気がするんですよねでまた来年こうやって伸びてきますから枝がで左ってこれ曲げてるんですよね、はい、下にそうですそうですあの どどどどんどんどんんどん上に行っちゃうんですよだから例えばだけど、まあ、針金かけたくないって言うなら、はい、弱い針金を引っ掛けてこうやってやっとくと か, すとそうそうそうかこれはこれ大きいしだれとかもたまにこうやってやりますけどそ う, そ, う そ, うそうすると針金全体かけなくても自然にこうやって下がりますからぶん、はい、新しい買った人がね、うん、新しい目出たら全部上向いちゃってる余きそうそうかなとか思っちゃいます、ね、でちょっと。 傷口から病気が入りやすいのが桜の特徴なので、うん、カットパスタ、はい、カットパスタぐらいはね。持っといた方がいいですよ。無、う、理、ん で, ね、で完 成, 完成、えー。例えば今こういう鉢に入ってますけど、これをもうちょいおしゃれにしたりとか。うん、薄い鉢に入れたりとか、うん、してもらえばまた雰囲気変わると思いますし、うん、より自然みたいになっちゃいますけど、うん、楕円にちょっとこういうのを入れて、ここに空間もさせてあげると、うん、なんとなく。 木陰で休む、瓦の雰囲気が、うん、一本の次がこうやって広がっているような雰囲気が出るんでゃないかな、はい。自分がこのぐらいの大きさで。うん、出るんじゃないかなと思いますね。続いて。あめ桜。お亀桜。はい。こ れ, れ。結構数、今入ってるじゃないですか。はい。上はどのぐらいでしょうか。だいたい15年とか。十五年。 から20年ぐらいの間だと思いますね。本当古い木です全部、うん。ちょっと今枯れてるのだけ切っちゃってますけど。古いんで雰囲気ありますし、そうですね、あと全部曲がいい曲が付いてるんで、うん、った瞬間楽しめるんだかなと思います。結構もう本当に形様々です、ね。そうですね、うん。はい。逆に面白い形あれっていう形でも、うん、それを活かした針金とかしてあげると。 もう、まあ、桜なんで決まってま形ってあんまないですからこれ主に作ってもらえれば、うん、本当にいい木持ち込んでほしい木ですねこれは、うん、より盆栽っぽいです、ね、ちょっと今これが長いんで、うん、これちょっと切っちゃおうかなと思切っちゃうんですかああでもすっきりして、うん、新しい鉢に植えて植えるだけ、うん、カットパスタを塗って意外にかけようかなちょっとはい っぽく桜はちょっと割れやすい咲きやすい性質にあるんで、はい、<笑>ちょっと優しくかけてあげたでい ね, でですね。なかなかかわいいんじゃないですか。ここれははまででででで裏ののパルコでサイズをやるんで<笑>あやるるから枚回とろ桜って どうしようはま、華やかな木で、はい、青とか水色とか、うん、蜂ももちろん合うんですけど僕はちょっとより渋い蜂の方が桜は合うんじゃないかな、うんまあ の, あの花が生えそうですよね黒いあの成人式の女の子みたいなはい黒い黒いのきれ、ね、い、ね、そう綺麗に見えますよねきれいに見えない<笑>どこを正面にしよう うん、多分足とずれてる。模様が違うの。足を前にするっていうことで模様が一番綺麗、まあ。ここかな。出、う、て、ん、上割ってんのが。うん。どうなってんの。<笑>太いのが。ここになんかありますよね。 ちなみに桜の盆栽って難しいっていうかあんまり強くないからっていうじゃないですか注意すべき点はどういうところなんですか結局虫病気が入りやすいんですよこれって、うん、<笑>だからそれに注意する定期的な消毒というか消毒もそうだし切ったところの処理ですよねそこから入るんでるそれ入っちゃうともう取れないらしいんですよああカットパスタとか、うん、1回ぐらい消毒した方がいいのかな 少な い, んじゃない少なすぎる、うん、そんなやんなけどじゃあもうあれだシュッシュッシュッてかけるやつで常に置いとくみたいな、うん、ここ面白いどこ<笑> こ, こ, ここ出してあそこまで出しちゃうとか、うんまあ、粘り逆になっちゃうんだけどうん ちょっと口に塗りましょう。トップジを根、ね、根、ね、ですか？根、う、根、んねね、の切 っ,、ね、切ったところに。塗りましょうね。塗りましょうね。うねえ？<笑>沖縄は？なんとかしましょうね。な、うんとか し, しましょうね。って言うんですよ。言いますね。で角度変えるってことですか？角度変えよう。 もっと起こすのかと思ってたっ結構桜の盆栽から始める人もっと多いと思う多いです ね, ねみんな枯らしてやめていく人も多いと思うんですよ、ねうん、どうしましょう まあでも桜は他のねよくあるモミジカエデとかケヤキとかに比べたら弱いですもんね、うん。だからそんな落ち込まずに次買ってほしいですね。<笑>でもやっぱり一番水ですかね。<笑>あの桜は本当に乾きやすいんですよ、うん。観葉植物と同じような感じで買って枯れる方がやっぱ多いので、うん、そういう盆栽のイベントとかじゃなくてでそういう方がやっぱり その手入れの仕方がわからないっていうこともありますし。結、う、局、ん、特有の病気もある、はあるんですけど、そういうのが。わからないまま、時間が過ぎてしまうというか、来てもらった方が。一番いいかなとそう。お水は毎日あげてくださいって感じで す, そうですね。うん、うん、いいじゃないです、ね、か。うん。はい、大きさといい。うん ででましたこ<笑>こうういいいとと飾るねねす盆栽らしくてまあこういう職人乗載せてあげるとよりかわいいんじゃないかなと、ね、大小があって<笑>まあこれで見ればいいですけど基本左はこの大きさぐらいでおかめはいろんなサイズあるんで、うん、お好きなのを選んでいただいて作ってもらえればいいんじゃないかなとこれが全部咲くっていうふうに考えると可愛らしいじゃないですか。うん おうちでお花見、ねぎるやつですね。はい、ですねあっち変えたくなってきますね、それ。これ<笑>まあ、それはまた、買った方がやっていただいて。うん、まあこうう、こういう、こ、う、れ、ん、いいかも。そう、桜屋さんのやつ、にこういうの入れば。三月の十六から。十六から二十七日まで。裏のパルコの一階で。大宮盆泉マルシェやってますんで、ぜひ。 おしいただければと思います。桜以外にもいろいろあると今回は去年と違って盆栽大野さん も, いも 来, ます来ますので、はいえー、と豆盆栽もありますのでい、はい、そちらもお楽しみに、はいえー、桜以外も鉢ももちろんあると思いますし、うん、あとは素材になるようなものとあとはもう買ってすぐ見栄えのあるようなものも持ってきますので期間中お越しいただければ、はいえー、何もわ私たちに お聞きいただければ何度もお答えしますから気軽にこれを機会に始めていただければなと思いますはい、はい、というわけではい、えー、お待ちしておりますおありがとうございました、はい